こんにちはおー、<笑>おれなさんも撮りましたもう、まっちいていたご心配なか<笑>うまいよ、これ<笑>まあまあ<笑>、ねうんうん、手前であればいいのに、うん、いつも教えていただくお祭り、うん、いろんなお祭りを、うん、あ、そうなんですか、うん、あのいっぱい動画撮ってくれるので大踊りの会で、うん、あのお尻を抜けたらこんなの、うん、あ、すごい、うん、ね<笑> この場所戻るんんだよね持、ね、ってたんですよすごい、ねすごいね、どうしよう間違えられない今日は練習ってことで14日の<笑>あ。そうです かきそうかな、で、柏瀬のがあーは大体はね、木更津ですからね。ね<笑> 私がたたのののねね、うん、あ、ああの、あそそそそそそうそうそううん、あれよかったのううななんんんんんんだだださっっっってててててでです好き西撮くれかとい結構20歳前ぐらいの人もいますね。ね 今回先週秋田に行ってね、うんうん、22日に秋田に行って、はい、MC やってる人が、うん、西もないぼんりをどうしてもやっそれも、あのー、本番で、あのー、屋台の上でお囃しやる人、女の人でね、まあ、3時ぐらいの女の人で、MC もうまいし、よそこに西もないボンドり、ボンドリ無理やり入れてるんです、うん、<笑>すごいですよ。 ストラーダっていうストラーダってねローマ字とかアルファベットで書てたんですけどツ、ね、イ、うんうん、ッターやっててさあストラーダってチームなんだけどまあ5分目2人でやってる、うん、うん、だけど2人とも抜群なんだ<笑>けだ旦那さんなんそううかねいろんなお社会のチームにガンガン入っていっちゃって動画上げてます上げてます上げてますうん、うんうん、司会なんかチ ャ, チャキさんっていう女性なんだけど、ね えー、めっちゃ面白いですよ、あのフィッげてるのがうんねえねえ、虫の前行ったらね今年また花笠谷行っんですか花笠ね、ちょっとまだ行きたいなと思ってたけどうん、初日は出てきた JR のところに毎年飛ぶすごい綺麗な、うん、JR? あ、JR ってか、駅の、駅のところ駅よりね<笑> 近いけど、一家で1分半ぐらい離れた通りでもう踊り専用の、ま、町通りみたいなところいいですングがあって。そうですか<笑>